はいどうも皆さん、こんにちは。渡辺ですですよろししくお願いしま今日もさきの部屋ということで、今日はもうなんとさきさん前髪のカットをやってくれるんですよね。はい、あの多分伸びてきた時にこうなっていうんですか鬱陶しいな、この辺でってなると思うんですけどで流してもうまく流れないっていう前髪あると思うんですね。で、病院行くにもちょっと時間がないという時に使える方法やります。はい ですね、やってもらいますねでほんと箇所だけちょっと切ってで家庭にあるもので全部使え る, 方、えー、使えるようにやってますので、えー、前髪でいつもお悩みの方よかったらこの方法でやってみてくださいはい。じゃあフリをお願いしますそれでは動画スタートはい前髪を流す位置を決めます黒目ののの外側の髪の毛を 取り分けて、流す場所を決めます。次に、眉間にかかる髪の毛を取り分けていきます。櫛でしっかりと溶かしておきます。分け目のスタートラインが短くなるように、斜めに持ち替えます。ここの三角になっているところを切っていきます。 眉ばさみを使っていきますカーブになっている方を下に持ち替えて切っていきます指から出てる髪の毛を指の角度に合わせて斜めに切っていきますこの時結構慎重に切ることをおすすめします前髪が こんな感じに斜めになっている状態になってます。切ったところの眉間にかかる髪の毛を取り分けて、次は縦に引き出します。ここの少し斜めになっているところを切ります。指を緩めないで下に持ってきます。 下に下ろすと少し斜めになっているのでそれをまっすぐ揃えるように切っていきます下ろすと少し馴染んでくれます。眉間のところに 角っこがなくて自然に流れてたら大丈夫です切ったところの表面の髪の毛を取り分けてマジックカーラーで巻いていきます下の部分も取り分けてもう一度カーラーで巻いていきます 時間をいたら、外していきます。櫛でしっかりと溶かしてきれいに毛流れを作ったらこんな感じで完成です前髪カットでお悩みの方ぜひこのやり方で試してみてください。